ゼットを始末しに来たんだろ第一波がやって来るよしっかりしな警戒しろまた撃っ、うん、狙って撃って殺すさあ相談せ 完璧集中しろキスを負わせてやるうまく切り抜けたねポットのところまで来て準備をするんだ。 ボンジュール。さあここで装備を整えな休憩は終わりださあ仕事に戻りなゼットたちがやってくるよ もんだううここはちょろいもんだ。 警する、うん。よしこっちへおいでポットは空いてるようまくやったアーマーを買った方がいいよああ私の買うよ はあ、行きなみんなはさあは哀れなもんだ。 カウントだバーいを取れお礼な鬼に気をつけろ狙って撃って殺すくらえ入ってくれ ね・お前に明かりをつけてやる・・ジャキども さっきので最後だね表示されたポットで補給するんだフレッシュパウンドは何が起こったかすらわからなかっただろうよ見事だ タイムアップだゼットどもを片付けてきな死んでしまえ完璧 狙って撃って殺す傷を負わせてやる でかい戦いが始まるよここでの装備品は投資だよアーマーを買いなあんたには無事でいてもらわなきゃ困るんだ休憩は終わりだ 仕事に戻りなゼットたちがやってくるよお前たちの改心撃も終わりだ哀れな虫けなどもめよく隠れているな僕は免れないのだゆっくり行った方がいいかお前にチャンスを与えようか<笑>見つけられない<笑> のヘイネルを受けるのだ。やられた、ここだ。入ってくれ。<の声>お前を決まって撃ってくる。試練の時だこの家が我に耐えられるかな。 良くなっ た,、うん、た, た愚か者たちあれは簡単な部分だ私がお前らがを次に与えるものお前が私のもの、うん、私を生かせるのだあああああああお前そうだお前だ死ぬ格好する銃が必要、うん、ここだやつら銃弾は痛いか、うん<笑> おそらくいくくいつかのののので片付だだだろう自分の死をを受け入れるる試練時な傷を負わせてやる私に立ち寄る告だ こんな段階はもうたくさんだくなったさあお前たち歌は新たな攻撃を受け止るのだ く, くらえお前は私が見えないしくるのだ、うん、お前の魂を抜き出そう、うん、お前がどれ、うん、まだ始末されていなかったかガスバカ野もっとああその俯瞰私に屈するのだ 試練の時が敗北は前に出ないのだ集中しろお前の灰が燃やされ灰気の覚悟だ私に立ち向こうのだまた撃ったぜ私の身、ま、死ぬ準備はいいか哀れなもんだそんなちっぽけな攻撃はもう十分 自分の死を受け入れるのだ かれないの死ぬのだ、人間のクズで。お前があ これでいい武器を買うんだ。金を分ける。金だ。